くじらと申します。まずは小渕くじらの皆さん、後ろに向いて。はい、出雲大社様に、めい。はい、今見て、前向いてください。はい、改めまして、相模原市から参りました。小渕くじらと申します。えっと、このような素敵なシチュエーションの中、踊らせていただいて。えー、踊り子一同本当に感謝いたしております。で、えっと、これからですね、あの、私たち踊らせていただきますが。 えー、私たちはあの鳴る子の響きを大切にたくさん鳴る子を鳴らして踊りましょうというのをモットーに日々練習いたしております、えー、それもですね、えー、今日皆さんの心に響けばいいなというふうに思って今日の踊らせていただきますのでよろしくお願いいたします、えー、これから、えー、踊らせていただくのは「天正演舞2022」。 fall <laughs> もう1回。 よいさいささよっちょれよっちょれよっちょれよ